いいいいるかかからやっぱり足の指ははははささすすすががににねねそ<笑>そこはつつなっちくなでおおおおおおおおおおました、ね、おーっなりまし た,、ね、なりましたなってすごいな<笑>、はい なかなかやりがいがありますね。あ本当ですか？足の指はさすがに大体するのでね、えー。うわ、うわすごい。あやばいなんか二段階だ。今三段階になって。三段階になりましたね今。あ取らなもったいなこれ。うわ、すごい。あーいうーっ、ね、あー。<笑> むくみがすごいむくみこれで、はい、ちょっとこうあの股関節をね牽引するんですけどはいああどうかな<笑>えな何すかこれは今からなんどうなるんですかえっと、骨盤と大腿骨の間を広げるような感じですねあ、はい、なるほどっすね<笑><笑>あーなんかす<笑>ああ足首がカコンっていう感じななりますね 足首が僕あれなんですかね詰まっててそれがそうですね股関節もね、いんって本来は言うもんなんですけどはいはいはい、はい、これはちょっとでも気持ちよさそうや、ね、いやすごいねこれが一番好き<笑>これが一番好きあ っ, 今ってま す,、ね、あすごいなんかねあでも股関節きてますわかりますあすごいあ あ, ああっ終ってるすごいなんかあの、腹<笑> こううの<笑>先生、先生なんかなんか遊んでません、僕<笑>のおたいなか<笑>で。<笑><笑>